免許レティータ、セーフル、フィニッシュタインが3の分で解除され、各プのテ舗などで営業を再開させる動きがつできました。誰だありがと<笑>テレビは全員オフで。解除 でマイクミュートにしたのってん喋れますか、はい戻ってますはい、はい、じゃあスタートしましょうか。スタートしますか。はい。大丈夫ですか誰だ、はい、なんかマイクオンになってる人いるあ、はい、鈴木さんはオン大丈夫です大丈夫ですか<笑>はい、じゃあ始めます。はい。はい。えー、あ えー、こんにちはえー、<笑>シビックテックライブを始めます、えー、司会進行は、えー、僕高校2年生の矢田貝と大学4年の鈴木里奈でやっていきます<笑>はい<笑>お願いしますえ、えー、シビックテッククテライブは、えー、通常キス 月に毎回テーマを決めて、えー、登壇者を呼んで開催しているイベントで、えー、今回は、えー、今回というか最近はその COVID-19 関連のプロジェクトがきっかけで知っていただいた方もいるので、えー、オンラインっていうのもあって、えー、毎月開催しています。で、えー、この配信今、今、えー、現在 UD トークっていうアプリに。 よってリアルタイムで翻訳されてまして、ズームで字幕を見るためには、このライブの中に UD トークっていう名前のユーザーが参加しているので、その画面を見ていただ け, 見ていただければ字幕が流れています。で、アプリで見るには、このスライドの左下の URL に行っていただいて、QR コードとリンクがあるので、そこから翻訳を見ていただければ大丈夫です。ハッシュタグは えー、シビックテックライブとストップコビド1 9からお願いします。で、あ、ここか。えー、アカウントは Twitter、Facebook、Slack お願いします。で、えっ、ー、と、ここで Zoom のアンケートですね。神ちのうさん、大丈夫ですか、ね、あ、えー、じゃあ今多分、あの、ポップアップで 画面に出てると思うので、回答していただければ。で、回答し終わった方は、ちょっとあのアイスブレイクがてら、えー、チャットに今日の昼ご飯を書いてみてください。<笑> <笑><本当に><笑><笑>ええー。塩辛のパスタ。上がりこう<笑><ない><笑>ありがとう。あオープンにしてよかったら言ってくださいですか、ね。そろそろ大丈夫ですか。そろそろですかねじゃあ、アンケート ちょっとオープンにしてあ6回以上あでもでもこう参加初参加の方で結構分かれて、うんうん、やっぱそうか住んでるところは関東が多いけどどの地域もいる、ね、全地域から参加してもらってそ う, <笑><笑>そうですね でこれ、開始時間、7時開始だと、今はいいかもしれないけど、その仕事とかがあったときに、うんうんうん、再開したときに、7時だとギリ間に合わないみたいなこともありそうですね。で時開始も 30% いるので、ですね、い, るいるってことで、要検討って感じですね。<笑>そうですね。<笑>じゃあ、えー、次いきますかね。 プライバシーポリシーは、えー、この、えー、QR コードから読んでいただければ。で、さっきも始まる直前に言ったんですが、YouTube ライブで今配信中で、えー、この Zoom に顔を映していると、多分 YouTube ライブにも顔が載っちゃってると思うので、えー、それが嫌な方は、えー、ビデオオフにしていただきたいんですけど、えっと、ビデオオオフにしていると名前が映っちゃって、それが本名だとそれもそれであれなので。 アイコンをズームで設定していただくか、まあ、何かで顔を隠して、あとで集合写真も撮るので、その時はそんな感じでお願いします。で今日のタイムテーブルですね、えー、最初に僕と鈴木さんでシビックテックの概要を説明して、でその後、まあプロジェクト紹介、1回目のプロジェクト紹介、その後質失業と。 で、2回目のプロジェクト紹介をして、それに関する質疑応答をして、えー、で、後でこれ説明するんですけど、アンカンファレンスっていうものをやって、えー、30分ぐらいですね、25分か。で、その後10分ぐらいで内容を共有して、えー、集合写真を撮ると。で、その後は、まあ、ゆるく飲み会みたいな感じで、ノンアルコールでもいいですし、というか、そもそも飲まなくても大丈夫です。<笑> でアンカンファレンスっていうのはですね、えー、と普通のカンファレンスっていうのは、議題を決めて、司会者が議題を決めて、それに関して有識者がこう議論するって感じで、参加者はこう聞く側に回るんですが、アンカンファレンスっていうのは、えー、こういう写真の感じで、えー、参加者が自ら議題を出して、自ら議論をするっていう方式です。これを後で行います。 でシビックテックとはですね、えー、市民自身がテクノロジーを活用して、えー、行政とか地域の課題を解決しようという取り組みです。で、まあ、クラウドファンディングだったり、オープンデータを使った活動も行われています。で、2009年に Code for America という組織が設立されて、その時に、まあ、そ Code for America がきっかけで、シビックテックが世界に広まった。 感じなんですがその Code for America っていうのは、えーまあ、ジェニファー・パルカさんという方が2009年に設立した Code for Community で、現在も全米で80を超えるコミュニティがあって、えー、Code for Community のルーツ的な感じです。で、えー、これからちょっと1つ2つ活動事例、Code for America の活動事例を紹介します。 1つ目が、えっと、クリアマイレコードという活動で、えー、カリフォルニア州で受けた有罪ーー判決の履歴を法的に抹消できるっていう無料のサービス で, で手続きが10分で終わるっていうのが売りなんですがこれってそのアメリカはすごい犯罪率が高くて人口のおよそ3分の1が犯罪歴持ってるんですねそれで1回犯罪を犯しちゃうとその後出所しても家もないし 教育も受けられないし仕事もないって感じでその生活に困って結局再犯してしまうっていうことが多いのでそれをまあ防ぐっていう背景もあってクリアマイレコードが誕生しましたで2つ目がホノルルアンサーズっていうまあこれは名前の通りホノルル市民のための QA サイトでで質問の幅が結構広くてですねなんか庭に来たオンドをどうすればいいかみたいなのから えー、免許の、市内での免許の取り方みたいな真面目な質問までいっぱいあってですね、まあ、こういうサービスって行政だけじゃ絶対生まれなかったし、シビックテックがあったこそなので、えー、シビックテック活動の典型例として紹介させていただきました。で、Code for Japan とは、えー、共に考え、共に作る人々のコミュニティで、Code for Japan は2009年に設立されました、あ2013年ですね。 2013年に設立されました。で、これまで、その市民と行政の関係って、市民が要望とか苦情を出すと、行政がそれに応じて、サービスで返すっていう形だったんですが、Code for Japan が目指すものっていうのは、えー、市民と行政、まあ、あとは企業とか大学ですね、が協力して、アイデアを出して、テクノロジーを使って、課題を解決していこうという目的で、まあ、これは テック全体の目的ですね、Code for Japan とい う, う。で、Code for Japan は今、えー、まあ、Code for America に迫るぐらいの Code for Community、地域コミュニティ、ブリゲードがいっぱいあって、例えば、まあ、Code for 関東とか、Code for 練馬とか、Code for s とか、あとは地域だけじゃなくて、その、コードフォーこれですね、Code for Youth とか、Code for Cat とか、地域関係なく活動している。 団体もありますでこの、えー、地域のブリゲードっていうのは、Code for Japan の傘下っていうわけではなくて、えっと、それぞれの各ブリゲードが独立していて、で、Code for Japan もまた独立した一つの機関であります。で、その Code for Japan を、こう、なんてんだろう、世界とつないでいるのが Code for All っていうアライアンスで、Code for America とか、Code for Brazil とか、 世界中のコード4コミュニティをつないでいるわけなんですが、別にこのコード4オールのなんだろう、2のアライアンスの中っていうのは、コード4〇〇だけじゃなくて、例えばこのオープンデータコソボだったり、えー、オープンナレッジベルギーとか、あとは、えー、ジナープロジェクトといって、これは、えー、どこだっけ、マレーシアのプロジェクトで政府とか議会に国民の声を届けようっていうプロジェクトなんですが、こういうコード4じゃない名前のプロジェクトもいっぱい。 ありますで、Code for All は、えー、2年前、おととしの10月にグローバルサミットを開催していて、その時には Code for Japan の方も何人か参加していただいてます。いただいてますい続いては、c o d 個人参加プロジェクト、鈴木さんい、はい。はい、聞こえますかね、大丈夫ですかね。 じゃあ、ここからは、えっと、個人参加型のプロジェクトについて説明していきます。えっと、個人参加のプロジェクトは、えっと、ここに書いてある通り、定期で開催しているのが、今日のシビックテックライブと、また、えっと、ソーシャルハックでで、1年に1回のあ、半年に1回くらいやっているフェーシング上 o で、随時開催が、この STO とテックフォアノンテックになります。次、お願いします。 でとシビックテックライブはです、ね、テーマに従ってゲストの方がプレゼンをしゲスト同士や参加者同士で会話をしてそのテーマの知識を深め合うというイベントで懇親会も懇親会、サークルとかもありその時に得た情報やつながりを生かして明日からの行動が少しでも変わったらいいなという思いで展開しています次お願いします。 でと次回の開催もすでに決まっていましてえっと6月の16日火曜日に開催する予定なので皆さん楽しみにしていてください。でと次に、えっと、ソーシャルハックデーについてですねこれもこれはえっと大体偶数月に一度に開催されているんですが今はオンラインの状況で結構4月5月と毎月。 ななっているような感じです主に東京とか札幌神戸で行われているのですが普通の時もオンラインでの参加が可能でまた海外の方ともたまにつながり合いながら活動をしています。誰でも参加できるオープンなプロジェクトですので興味があったら是非プロジェクトにも参加してみてください。次お願いします でとこのイベントがどこから来たかということなんですがえっとこの台湾のガブゼロってというチームから来ていての人たちが大切にしているコンセプトがこのここにある言葉で「誰もやらないというのならまず自分からその誰かになろう」っていう言葉でかま行政ですとか社会ができない。 社会がやらないからこうできないっていうわけではなくて自分たちがやっていこうっていうようなふうに考えながらコミュニケーションをとる場となっています。でと先ほど説明した通りソーシャルハックデーの特徴はこの2ヶ月に1回の開発。 オンラインでの参加も可能でオープンなプロジェクトっていう3点ですで流れとしては最初に参加者同士で自己紹介などを行ってプロジェクトオーナーによるプレゼンをその後行いますで興味のあるプロジェクトに分かれてチームごとにご飯お昼ご飯を食べながらプロジェクトを進めていきますで途中で中間報告最後にえっと 成果報告も話してどこまで進んだかとか次に向けてどのようにしていきたいかなどを共有して行います次お願いしますでこのソーシャルハックでも次の予定が決まっていてですね来週のえっと5月23日土曜日と6月の予定も決まってて6月27日土曜日に開催されることが決定しています えっと多分どちらもオンラインの開催になるんですが、えっと先ほど説明した流れと同じような感じで進むので、えっと、ぜひ参加してみてください。えっと次に、えっとコードフ r j a p パンとガブゼロ台湾のチームとの連携の様子ですね。c o コードフォアジャパンとガブゼロはえっとソーシャルハックデーとか回ん開催 一緒につながりながら開催をしていて2018年以降は相互のサミットを訪問し合って交流も進めてきています。現在も、えっと、お互いに、えっと、交流を続けてプロジェクトなども行っています。でこちらがコードフォアジャパンサミットの様子ですね。年に一度世界中から人が仲間が 集ままっててシビックテッククテののの祭りのようなものを開催しています秋に開催される予定あすみません秋に開 催, 開催される予定になっていて去年は千葉で行われて今年はコロナの影響でどうなるかわからないんですが東海で開催される予定になっていますでこのように海外のゲストや市長知事有名企業の そうそうたるゲストの方を呼びしておりますえっとこのように50を超える多様なプロジェクトがあってすごいいろんなプロジェクトがありますまたこうやって企業の方とかにも協賛していただいたりたくさんのボランティアの方の協力があって成り立っています で最後にフェイシングジョですねこちらもは大規模でかつ開発もの活動も行うといったような感じでこの活動はサミットでの台湾との交流から生まれたものでもともとは2019年に始まり日本と台湾で開催していましたその中でもアジアで抱えている課題は似たようなものが多いといったことで是非、えっと、交流しながらやっていこうと。 なって始まったのがこちらの活動で台湾や香港韓国日本と集まってやっております。でざっくりですが、えっと、今までの活動の全体像をお伝えするとこのような感じになっていてインプットの場として設けられているのが、えっと、シビックテックライブでアウトプットとしてみんなで取り組むのがハック で, でそれが合体したのが 合体し、かつ海外に広がったのがフェイシング女王さんだと思っていただければいいと思います。で、そのまま続けていいですかね。あ, あこれはもう僕がやっていく。はいまあ<笑>ま、今日は、えっと、その中の、えー、いろんな活動を紹介していただくんですが、えー、この6人の方に今日は、えー、プロジェクトを紹介していただきます。じゃあ最初は 石井さんコード寄付の紹介をお願いしますこれはあれですかねスライドは僕がやって大丈夫ですかえっと、私の方で動かしても大丈夫ですかあ、かりました、はい。じゃあ、僕ちょっと手します。 画面見えてますかね？あ、見てます。はい、それではあのコード法岐阜の紹介をしていきたいと思いますえー、岐阜県ってどこにあるか、皆さんご存知ですかね？この日本地図のちょうど真ん中あたりに青色で塗ってあるところが岐阜県です。で、こちらの写真は迂回といって、あの岐阜に流れる。あの3つの川があるんですけど、その中の長良川という。ところで、毎年5月ぐらいから。 あの漁師さんが腕で鮎を取るっていう漁をやるんですけどこういう勇壮なあの、えー、伝統行事が今も息づいているう町になります。で私の自己紹介ですけども、えー、石井哲司といいまして、えー、普段はですね大手運送会社の情報システム会社にいて倉庫管理システムとか使ってます。で2013年にオーープンデータ っっっていうのをを知ったことをきっかけににシビックテッククテり込んでますコードォ g i f のミッションステートメントとしてはテクノロジーを使って身の回りの困りごとを自分たちの手で解決するというふうなことを掲げていますで一番大事にしているのは自分たちの手っていうところですね なので他人のことを助けるっていうよりは自分たちが困っていることを自分たちで解決していきたいなと考えています。でコード法義 g に関わっていただいているメンバーとしては今32名いまして、えー、私は IT 技術者なんですけどもあの技術者エンジニアだけでなくてデザイナーであったり塾の講師の方であったり、まあ、いろんな方がですねあの参加してくれてます。 よく多様性って言われるんですが、まあ、そういった形でコミュニティが形成されています。レコード 4GIF は1つだけポリシーがありまして、それは何かというと、お天道様に恥じない活動を行うというポリシーが1つあります。なので、これに従っていれば、自分が恥ずかしくないという言い切れる活動であれば、何をやってもいいことになっています。 で実際活動内容としましては大きく3つあって1つはアーバンデータチャレンジといわれるオープンデータ系のイベントですねあとはヒーローズリーグっていう技術者の開発ハッカソンコミュニティだったりのイベント運営をやっていますで真ん中は小さな IT 相談室とかすいすい会といった小さめのですねあの IT に関わる相談事や勉強会を開催してます でそれ以外にもですね、えー、手芸部であったり天文部であったりちょっとスピンオフした感じの部活動っていうのもやっています。主な活動場所としてですねこちらの写真の真ん中に少し変わった形のビルがあると思うんですけどここがソフトピアジャパンとい う, う IT 業界というか、えー、ですね IT 産業の集積地として岐阜県が作った場所があるんですけども そこでよくイベントなどを開催しています。で、えー、2019年、どんなことをやったかっていう話なんですけど、実は事業実績っていう形でまとめてます。いまあこういろんなイベントをやってますので、細かいのはまああの割愛しますけど、いろいろ。 やってますとちゃんと聞こえてますかね聞こえてるかどうかが不安ですけど大丈夫ですはいで2020年度はどういったテーマで活動しようかなって思ったときにプロジェクト X をやりたいなとあの思いましたと知らない方もいらっしゃるのかな2000年から2005年に続いた NHK の番組で プロジェクト X っていうのがあるのでそれを模した形で活動していきたいなと思ってます。で、えー、具体的に言うとやりたいことの課題っていうのがあって、まあ、いつもですねハッカソンとかだと単発で終わってしまうんですけどちゃんと課題を掘り下げてアイデア出ししてデータ化して解決策の作成あ解決策の作成を含めてプロジェクトとして遂行していきたいなっていう思いで、えー、こんなテーマ 年間を通じたようなテーマを取り上げていきたいと。でそのうち2つをご紹介しますと、1つ目がよいしょ、岐阜地域猫プロジェクトっていうのを立ち上げてます。地域猫って言って、何、えー、ですかね、猫を通して地域を作っていくっていうことで、えー、まあいろんなコードフォーキャットとかあるんですけども、そういったあの取り組みを岐阜の地でもやりたいなと思っております。 でもう一つがこの後も話出てくると思うんですけどコビット c o v i d 1 9ですねで、えー、こちら岐阜県のサイトを立ち上げまして、えー、メンバーで運営していますでいろいろ最初はですね特に岐阜県との連携も何もなくて勝手に自分たちでデータ取ってきて載せてたりしたんですけど<笑> 4月の頭ごろにです、ね、県庁の方から連絡を受けて、じゃあ一緒になってオープンデータを含めてやっていきましょうという話になって、今はあ岐阜県に公認されて、ですねオープンデータを使ってデータを随時更新しているという状態になっています。で、最あでこちらの写真が私が Code for 岐阜の中で一番好きな写真なんですけども、これ皆さん何をやってる写真か分かりますかね 司会の方でわかるかな？なんかカッターで切ってます、ねうん。カッターで切ってますね。そうでこれはですね。実はメンバーが作ったチラシに5時を見つけたんですね。は、え、プ、ー、ライヤーを作ったんですけど、5時があってですね。それをあのもう印刷かけてしまって出てきたんですね。<笑>で、それをみんなで、えー、シールを作って<笑> 5時のところを貼ろうってで、こんな活動があってですね。 もう僕はすごくね、仲間って素晴らしいなって思いました。はい、で最後ですけど、私、実は夢があってですね、皆さんもどうかわからないんですけど、私には一つ夢があって、自分の夢としては、息子が20歳になった時にですね、岐阜に住んでいてよかったっていう街にしたいと。で実際、自分はこれ2016年の時に夢としてちゃんと描いてですね、 その頃、今小学生だった息子はもうすでに高校1年生になって、今はコビットの関係で、まあ学校にも行けない状態続いてるんですけど、あと4、5年もしたら20歳になるんですが、その時にですね、息子が良かったなって思える街になっていると嬉しいなっていうことで、今一生懸命活動しています。行動方法岐阜の石井からは以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。 共有止めます。続いてですかね。そうですね。えっと、はい、吉倉さん。お願いします。画面共有。自分で見ると解除しますね、はい。はい。はい。じゃあ、画面共有もしていただく、ね。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。 えっと、皆さん、こんばんは。とコードフォーネリマの吉倉といいます。とまあ、とコードフォーネリマ吉倉からは、共に考え、勝手に作ると。さっき、共に考え、共に作るという話がありましたが、あのうちのポリシーはこれということで、これについてお話しさせていただきます。はい、まず自己紹介ですけれども、改めて吉倉秀樹といいます。でコードフォーネリマにいまして、2018年6月から参加しています。 でえー、っとエンジニアです、会社員プラスフリーランスです。あともう1個、乗り鉄です。お気に入りはあそこに書いてる、まあ、三陸鉄道だったりいすみ鉄道だったり JR 四国の淀線だったりです。まあ、最近あの、COVID の分でお外になかなか出れなくて電車にも乗りに行けなくて若干ストレスが溜まっております。はいで まず、Code for Nerima の活動について大きく3つと。1つ目が定例ミーティングですね。これ、月に1回開催しています。で4月は、あのまあ、こういう COVID の関係で、なかなかみんな外に出れないと。でも、やるんだということで、クラスターでバーチャル開催などもしたりしました。あと、あのまあ、僕が毎 月, 毎,、えー、毎月10分くらい枠をもらって、まあ、ICT について、 ちょっと面白おかしく話しましょうという吉倉劇場という名前でちょっと小話をしていますで次に、えー、東京都でリマクのイベントに参加サポートをしています、えー、まあとしで成人式成人式をやっているんですがそこに字幕を出すサポートですとかイベントがあった時にそのイベントブースの情報を QR コードから参照できるようにしたりですとかいうことをしました、えー、また、えー、このスライドの右側に映っている、えー、このアプリ 今の公式アプリがあるんですけども、こちらの自分たちの解決のために作ってみたと。で、とりあえず作って、あのそれをずっと使っているよということですね。まあ、ちなみにこのアプリの課題解決って何だったかっていうと、あの毎回定例会の時にあの参加者の確認ですとか、あの終わった後にじゃあちょっと飲み会行きましょうっていう時にあの参加者の参加者を 確認してたんですけど、まあ、紙でやってまして。c o d e ーでやってて、紙ってちょっといまいち感あるよう、ね、で、じゃあちょっと作ってみようかということで、えー、っと作ってで、そこからいろいろこういうふうにいろんなものが付け加わっていくよっていうものになりました。はい次、Code4、えー、リマの特徴としてと、アクセシビリティを大事にしています。まあ今この Zoom、えー、の中に UD トークっていると思うんですけどもあの UD トークで毎回字幕をちゃんと出して、えーと 誰, えー、誰でも参加をしやすい土壌をちゃんと作っておきましょうというところがあります、はい、で次に新しいことを割と試してみたがる人たちが多いですあのじゃあなんか新しいもの買ってみてやってみようかですとか新しいサービスが出てきたから使ってみようかですとかということがありますあとエンジニア まあ割とエンジニアの比率としては少ないんですけども割と濃い感じがありましてでまあそのエンジニアじゃない方まあがこういうことやってみたいんだけどっていうことにやったらああじゃあちょっと面白そうだから作ってみるかというようなそういう風土もありましてまあそこからじゃあ共に考えはいいけど勝手に作ってみてそこから発展させてみるかっていう土壌がコードーデリマにはあるかと思います。 はい、次にあのコードフォージャパンとのつながりっていうところで、えーまあ、あの僕が参加したのは2018年からだったんで、えっと、2018年、新潟のコードフォージャパンサミットに行きました。まあ、これ、左に映っているのが皆さんご存知 E4KMAX。引退寸前だったんですがあの最近も流れていてこれはなかなかいい車両だと思っております。はい でえっ、ー、と去年もですね、Code for Japan とのつながりというところで、えー、サビット、千葉で開催されたもの、去年はあの1個、えー、枠を取って枠を取りまして、この左側ですね、あのこれ見ていただくと、みんな目隠ししてますよね。あの多言語カフェっていうイベントをやりまして、でえっ、ー、とまあ、目を隠したりですとか、えっ、ー、と<笑> なんだ言葉禁止ですとかあの、いろんなルールをつけてで、かつそれをいろいろ混ぜてみたりして、それでもコミュニケーションを取るにはどうすればいいか、でそこに何か技術、テクノロジーを使えるようでは何でも使ってみようというようなコンセプトで、えー、こういう、こういう、えー、っとのをやったりしました。はい、で、その、えー、Code for Japan サミット2019の中であの、アプリを作りました。 でまあ、みご存知の方ももいるかもしれませんねであのこの経緯についてをちょっと今日のメインの話としてお伝えするんですけどもと、まあ、去年あの下見の時に「あの勝手に作る」が発動しまして、えっとまあ、ここ UD トークでいろいろやってるあのうちの代表の青木さんといし帰りに京葉線という楽町線でいろいろとこれどうしようかあれどうしようかっていうのをテキストにバンバン打ち込んで設計して。 で数日でプロトタイプを作りました。まあ、ここに写ってる左側が Code for Japan Summit2019 のアプリのアイコンです。はい、でそこからあの、じゃあまず作ってみましたよと、プロトタイプ的に作ってみましたよっていうのをあの Code for Japan Summit の Slack の方であで公開したところ、えー、じゃあ SparkJOY にちなんで j o イドが分かったら面白いんじゃないかですとか、 写真とか UD トークとか他ルームアイコン作ってみたら面白いんじゃないかですとかまあいろんな案が出てきましたでそれによってえとこれが実際のアプリ発展したものですがチェックイン機能がついてスパークジョイでジョイが今これくらいありますよというような数字ですとかえ右側の方は UD トークが こ, うここから飛べるようですとか真ん中のところには あのセッションの一覧、アイコンもちゃんとありますね。というのが写ってたりで、しかもちゃんと多言語対応もしてますと。はい、でそういうのがあると、じゃあさらにあの勝手に作るがあの、勝手に作るをやっていただけてる方がいらっしゃって、アップされる表写真が流れる機能があればいいなっていうところで、じゃあ作ってみましょうかですとか。 あじゃあ、上位数とかチェックイン数とかあるんだったら、それをモニタリングできる機能があったら面白いんじゃないか、じゃあ作ってみましょうかという方がいらっしゃいました。まあ、それが、これが実際撮った写真が 写, る写っている、えー、スライドショーですね。まあ、去年、本部の前でディスプレイに写してました。でこれがそのイベント、えー、各、えー、とセッションごとのモニターですとか、こういうのを 作, って作るということがありました。 ここからまとめになるんですが、私にとってのシビックテックというところで、大事なのは3つあるかなと思いました。つ、ま、な、あ、がりを持つことであの、さっきブリゲートが各地80何ぼあるというところでしたけど、各地に同士がいるというものもありますしあの、こんな情報があるのかなというところでデータを拾い、データを拾いに行ったりすることもできる。 でさっきのオープンであることからの化学反応というのが大事かなとで。それならこんなことができるんじゃないのですとか、こんな関わりが方ができそうだっていうことを思うっていうところが大事かなと。でそれに対してきっかけもいっぱいあるんだと思ってます。まあ、自分を自分が手が挙げればなんかやれることはあるし、やりたいならやればいいじゃないというようなことがあるんじゃないかなと思います。はいで、えー 以上で終わりなんですが、コードフォーデリバの定例ミーティングがちょうど来週5月19日に、えー、ありますので、まあ皆さんよろしければ今回ズームでやりますんでご参加いただければと思います。はい、以上で終わります。ありがとうございました。共有切ります。ありがとうございました。ありがとうございました。タケンカフェスロムしょそう。面白そうですね。<笑>じゃあ、えっ、ー、と、大変ですよなかなか。あ<笑>、まあ、まあ確か面白いけど。<笑> はい、想像つきます。じゃあ<笑>次は竹笠さんいけますかね。はい行き ま, ます。今こういうは行ってますか。行ってます。読み込んでます。よろしくお願いします。見えてる？見えてます。ます<笑>はい。よいしょ。竹笠と申します。<笑>よ。よ。 よいしょ。えー、っとですね。えー、っと、誰かみたいなことで言うと、Code for Japan で言うと、広報とかコミュニティのチームにいるのと、あと、フルタイムの仕事っていう意味で言うと、教育系の授業の中にいたりとか、あとは、えー、っと発達心理学っていう、発達障害の子どもの脳機能とかに関する、えー、っと学科に今所属をしていたりしました。で、あと、えー、と Code for SAKE っていうあの、ブリゲードではないんですけど、 ハックでたまにやっているところではあの今度は酒蔵、えー、と売り上げがこう業務用の売り上げとかがすごく減っている酒蔵をどうやって市民と一緒にこう持っていくとか、えー、と一緒に作っていくことができるかみたいなのを5月22日にやるので、えー、ともしよかったらお酒好きな人は来てください。はい、で、えー、と本題が、えー、と私たちが今作っているおうちで時間割というものなんですけれども、えー、と4月25日のハックで。 で始まったプロジェクトなのでまだすごくあの出来立てのプロジェクトではあるのでやってる最中ではあるんですがご紹介をさせていただけたらなと思っておりますでえっ、ー、とどんなものかみたいなところで言うと優勝えっ、ー、と すげえ文字ばっかりになっちゃったんですけど、えー、と子どもたちでいうと3月頭ぐらいから2ヶ月ぐらいずっと休校が続いているような状態 で, で、そのままだとダメだよねっていうところで、4月の21日に文科省から学校に、えー、とちゃんと学習の計画表を子どもたちに出して、子どもたちの学びをあのちゃんとフォローアップしてくださいねっていうのが出たんですね。で、えー、とその内容によって今作られているのが、習、え、慣、ー、計画表。 左にあるのが文科省が出している参考 で, でと、これを各学校とか、えっと、教育委員会さんとかが作っているんですね。で空欄版の場合は子どもたちと保養者が自分たちで考えて時間割を作って勉強しなきゃいけないし、えっと、書き込みがある場合、学校から指定されている場合はその時間に沿って勉強していくということが、えっと、示されていますと。で、 こんな風に学習計画表書いてあるバージョンはいろんな内容があるんですけれどもこれがえっと郵送で配られてたりとか学校のホームページに載っていて PDF をこう見るみたいな形になってるんですが低学年のお子さんたちにとってここに書いてあるコンテンツを探して自分で見るっていうのがすごく難しかったりするしこのいっぱい出てくる NHKforSchool っていうものが もともとは教員向けのサイトなので、えー、と子どもたち向けではないっていうこともあったりしたので、じゃあ子どもたちがちゃん と,、えー、と動画とかコンテンツにアクセスできるようなところをサポートできないかなって言って始まりました。よいしょ。で、あごめんなさい。<笑>最初に出ちゃった。あれ出てこないですね。なんでだろう。あで えー、と教育に関して私たちもやりたいことがたくさんあるのであのいろんな意見が出てきたりとかやりたいことがたくさんあるんですけれども全部やるのはやっぱりすごく難しかったりするので。えーと まず何が一番大事かって考えた時にちゃんとお子さんの声を聞きながら先生たちの声を聞きながらリリースをまずすることを最優先でやろうっていうふうに今は動いていてチームの中、えー、とハックレーで参加してくださった方とあとはスラックの中で参加してくださった方もあの学校の教員の方とかあと在宅ワークで子育て実際にされている方もいるし。 あとは、えっと、n h k f o r スクールのコンテンツ提供している方々もいるし、エネニアモデザイナーもいるみたいな形なので、みんなで、えっと、本当に子どもと先生と保護者が望むものっていうのを考えながら作っています。であとは、えっと、子どもたちが使うデバイスなんですけど、お家にパソコンがあるご家庭って半分ぐらいしかいなかったりとか、子ども用のパソコンがあるご家庭で低学年だと 3% ぐらいしかいなかったりするので、基本的にはスマホファーストで、 少ないタップ数で、えー、とコンテンツにたどり着けるようにということを大事にしながらみんなで作っておりますと。で、これがそのざっくりの概要図ですね。先生たちも簡単に入れられるし、簡単に変換されるし、子どもも親御さんも簡単に使えるということを大事に今作っていますと。で、えー、とどんなふうに作ってるかみたいな話で言うと、も、えー、とも、えー、とテイクアウトマップを作っているあの流山のテイクアウトマップを作ってた 白澤さんがグライドでまず作ってくれていてでそれで学校の先生が実際に使ったりお子さんに使ってみてもらったりしている間に後続部隊で n クストであのデザイン周りを林さん後で発表される林さんとあとは吉澤さんっていうすごく素敵なエンジニアの方がサポートしてくれていてで、えー、とデータとか権利回りとかもみんなでやりながら。 5月23の次のハックでリリースできるように今頑張っているのであの、もしよかったら23日の時に皆さんも一緒に来てあのくれたらなと思っておりますで。まずリリースしてからバージョンアップするっていうことを何より大事にしたいので、まず出すっていうところを頑張ってやっていこうっていう風にやっておりますという感じですね。で、えー、と全然まだ人が足りなくて、えー、と困っている部分もあるので、あの開発のこととか、特にあの 皆さんにご協力いただけたらと思っているので、もし教育周りだったりとか、お子さんについて興味がある方がいらっしゃったら、スラックの中にはい来てくださいという宣伝で終わるっていう感じなんですけれども、あの教育に関することって誰でも関わることだし、なんか こ, れこのタイミングが機会でなんかいろんな学びとか学校っていう仕組みをこういろいろな人が介入しながらみんなで作っていくチャンスだなと思っているので。 ぜひ皆さんご協力ください。はい、<笑>では、私は以上なので、ね、次は次は次のニュします<笑>お願いします。<笑>じゃあ、ここで、えっと今、今までの3人の方に質問がある方は、えー、ぜひ、チャットの方 で, きで書き込んでいただければ。 何かありますか、ね、そっか、最初に質問質疑応答ありますって言うの忘れちゃった。<笑>飛ばしちゃった。あ新野内さん。多言語カフェは他のブリゲードでもできますかって。これは、まあ、じゃあ、吉倉さんですかね。ミュート解除して。 はい、とまあとまあ、できると思います。ただ、あのいろいろとあのやるためのルールですとか、グランドルールみたいなのは、あのまあ、こちらでやるときにはある程度こっちやる、ちゃんと説明した上でやってます。なので、いきなりあのじゃあ始めましょうじゃなくてあの、まあえー、困ってたらちゃんと自分で困ってると言って、なんとかその場でなんとか。えー みんなでなんとかしましょうっていうような雰囲気を作るですとかあのまあいつも目隠しとか耳栓とかの小道具まあうちの代表さんが用意してくれるんですがあのまあ特に何もなければじゃあこれを使ってみようかっていう圧力をちょっとかけてきたりですとか<笑>まあいろんなあのやってみようだったりあの楽しんでみようトライしてみようっていうような 雰囲気は、えー、作作れてるかと思いますなのであのまあ目的は何なんだっていうのをちゃんとあの最初に共有しておけば大丈夫かなというふうに思います、うん、ありがとうございます突然やったら多分えぐいことになります、うん<笑>まあでもいろんな発見がありますよあの目隠しして喋るのがこんなにあの周りから見ると あこう見えるんだですとか、いろいろと発見がありますああ。面白いです。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、で、次、じゃ石井さんから竹貞さんに教育って地域差がありますが、どのようにつなげていくといいですかねっていう。は質問です、はい。地域差っていうのは、えっ、ー、と、機械の不平等みたいなことですかね。石井さんから。 しゃ喋っていいのかな<笑>あ。大丈夫です。あまあ単純にこのコビットでもまああのえっ、ー、と開始したしないとかいろいろあるじゃないですか。ま あ, あのなていうんですかね。岐阜でも岐阜市と大垣市は違ったりするんでいろいろ地域差あるなと思ってるんですけど、なんかつなげるイメージってありますかねっていうことです。そうですね。と今実際にこう使っていただいている教員の方とかがいる場所によっても全然違うっていうのがあって、やっぱりこう地域によってやり方が 違ったりなんか優先するものが違ったりするので基本的にはお住まいの地域がやっているものをサポートするツールでいいなと思ってるんですけどその地域の、えー、とコンテンツだったりとか提示しているものが足りない場合はなんかこう有資の。 例えば親御さんが時間割り作ってるものがあってなんかそれがいいねってなってたら周りの人たちが勝手に使えるみたいな形でなんかこう学校に全部やってもらうというよりかは学校でやってもらえるところはやっていただきたいし足りないところはなんかみんなで作っていくみたいな感じでなんかあんまりこう正解を作らずになんかこうベストケースをみんなでシェアしながらよくしていくっていうのが一番いいのかなとちょっとお答えになってるかわからないんですがそんな風に考えています。 あありがとうございます。やたがいくん あ, りかも<笑>あごめんなさい。えっと、最後、もう1個ぐらい、稲葉さんから、日本酒の試飲会とか、イベントを行ってますかっていう、武澤さんです、ねはい、まあ、私ですかね、これに関しては、今ちょっと言われる投げたんですけど、もともとは、新潟の Code for Summit で始まったあのチームだったので、 えー、と日本酒を、ね、新潟にみんなで飲みに行くというツアーが予定されていたんですがコロナによってできなくなっているので今は、えー、と各地域の酒蔵さんをゲストにお迎えをしてオンライン上でその酒蔵のサポートをしながら、えー、とそこのものを取り寄せてみんなで飲みながら作るみたいなことをあの計画してやっているのであもしよかったらあの Facebook グループとあとテックプレ l のイベントがあるのでそこからぜひご参加ください。 じゃあ次後半のプロジェクト紹介にいきますか。今村さん、画面共有は僕。はい、ね、お願いします。はい、はい、分かりましたちょ。ちょっと。はい。いけてますかね。はい。OK です。じゃあお願いします。 はい、えーと、今村といいます、えーと。今日はおかみが伝授 GitHub コミュニケーション OSS の歩き方というタイトルでしゃべらせていただきます。えーとえー、今村和樹といいます、えーと。GitHub アカウントは海津澄と言います。えー、と普段は Web エンジニアやっていますで。シビックテックでは、えー、と Code for Cat で活動しています。で私もあの東京とコロナサイトでは最初の1週間ぐらいはコーディングしてたんですけど。 もう そ, のそれからあとはもう、もっぱら GitHub の運用をしていて、えー、いつの間にか GitHub 女将と、えー、これ、コードフォーサッポロの古川さんより命名していただきました。はいえー、で今日は、えー、と国内でも最大級に成長した行政、えー、発信のオープンソースを運営してきて、思ったことを、えー、しゃべりたいと思います。 私も最初から GitHub のことを熟知 し, していたわけではないです。今もわからないことがありますで。参加してくださったコントリビューターの皆さんから多くのことを教わりました。本当にありがとうございます。数々の失敗を重ねながらたどり着いたかもしれないお雷の心得を話させていただきます。技術的な話は全くありません。はい。まずですね、誠実に生きるということですね。これはですね、 あちょっとスライドはあのー、合図するんで、あのー、あは い, いその時で。<笑>勝手に、えー。いいですよ。はい、その時でお願いします。えっと、えー、誠実に生きる。えっと、GitHub はまあ履歴が残りますね、えー。まあ操作を間違ったことも残ります。えーまあ、コメントも残りますし、えー、その時は落ち着いて修正しましょう。えー、私もいろいろ間違ったり、えーとー 言葉を間違ったりとか、えいろんな専門用語があるので、えそれ間違ったりとか、いっぱいしました。でも、それは後々、自分の糧になっていると思います。はい、次お願いします。はい、感謝を伝える。えす、ー、べてのイシュー、プロリクエストに感謝の気持ちを持ちましょう。えー、本当に、あのー、一つ一つ、イシュー、プロリクエスト、本当にありがとうございます。 皆さんのおかげでえっと東京トコロマサイトは成り立っています。ありがとうございます。はい、次お願いします。エ、えー、コ引きしない。す、え、べ、ー、ての一週プレリクエストに優劣ありません。これはですね、と私もあの今回のことでいろいろメディアから取材を受けましたけれども、えっ、ー、と結構な確率で聞かれるのがあの印象に残った提案はありますかっていう質問がすごいあるんですね。 これにはあの本当、私としては、えっと、答えたくはないんです。えっと、本当にすべての1周プルリクエストがすごくてですね、えっと、ソースコードを見るたびに私はもうこれはすごいとか思いながら、えっと、うなりながら見ています。それは目に見えるものでも見えないものでも、本当に変わりはないです。はい。じゃあ次お願いします。えっと、雰囲気を読んで絵文字を活用。 えっと、いきなりテクニカルな話になりますけど、えっと、殺伐と雰囲気になりがちなテキストコミュニケーションには、絵文字は有効です。えこれ、やっぱりあの テ, キストテキストベースのコミュニケーションなので、あの適宜、絵文字は使いましょう。ただ、話題の内容によるのであの、乱用は避けましょう。はい、次、お願いします。はい、コメントは一息置くえ。自分が書いた文章は投稿する前によく読み返しましょう。えっとですね。 まあ、メールでも SNS でもそうなんですけど、すぐに反応せずに、まずあの自分の書いたことはもう一回読んであの、コメントをポチしましょう。はい。では次お願いします。はい。正確に回答するように努める。え余計なやりとりや誤解を避けるためには、一つのコメントにも時間をかけることが大切です。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、いろんなあの提案とか書き込みとかコメントとかに、 私が独断で答えることってほとんどなくて、えー、とほとんどの場合、えー、と運営の間で、えー、共有して話し合ったり、東京都の方に見てもらったりしています。その上で、えー、と回答を練って、えー、書き込んでいますので、まあ、たまにあの時間かかることもありますけど、まあ、ちょっとそこは心がけています、はい、次お願いします。 はい。文末は断定ではなく投げかけ。えっと、私がシビックテックを始めた頃に教えてもらった言葉で、このイエスアンドっていうのがすごい聞いて、教えてもらって好きなんですけど、あの、その相、相手が何か提案してきた時に自分はどう返すかっていう、その哲学ですよね。そのイエスバットえー、いや、それは違うと思うとか、そういう否定から入るじゃなくて、イエス a n えっと、 うんそうだね、それにさらにこう私はこう思うっていう、肯定とそれに対する発展ですね、はいこれにこあ心がけています。で、さらにそれに最後に、いかがでしょうって言ってけることで、コミュニケーションを促進しているっていうことを、あの私がコメントするときに気をつけていますすすははははいいいい次お願いします、はい、コントリビューターを信用するえ私は万能ではないでなす。 コントリビューターたちのの意見や技術の責任感を信じていますえ、本当にあの、まあ、誰しもそうだと思うんですけどみんな万能ではないですがあの一人一人の知恵を集めるとあのすごいことができるんだなっていうことはすごい感じています。で本当にさっきも言いましたけど技術力は本当に素晴らしいですね。でかつあのパスを投げると必ずゴールを返してくあのゴールしてくれるという。 そういう信頼できる面もあります。はい、では次お願いします。はい、これ最後ですが、規則正しい生活を送る。夜はちゃんと寝て、朝も早く起きましょう。えー、っとですね、エンジニアというと何かとあの夜夜型っていうか、あのー、昼夜逆転してる人とか多くてですね、えー、まあ3月とかは結構夜中中通知がなってたりとか。 したんですけど逆に私は夜はちゃんと寝るようにしましたで朝は逆にあの早く起きるようになりました、えー、そうですねこの GitHub おかみ生活になって、えー、非常に規則正しい生活を送れていますはい次お願いしますはいこれが以上ですね GitHub おかの心得1誠実に生きる2感謝を伝える3エコひいきしない 4、雰囲気を読んで絵文字を活用5、コメントは一息置く6、正確に回答するように努める7、文末は断定ではなく投げかけ8、コントリビューターを信用する9、規則正しい生活を送るということです、えー。非常にですね、これ、あのー、普段の生活とか、あとまあ GitHub じゃなくてもですね、至って普通のことだなっていうふうに改めて自分で挙げてみて思いました。 はい、じゃあ次お願いい、しますはい、これで最後ですあの。ご清聴ありがとうございました。皆さん、素敵な OSS ライフをお送りください。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、すごい、道徳的な。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、次は林さんですね。共有は僕が多分。 やる感じですはい、お願いします。お願いします。じゃ、私からはちょっととてもいいお話の後であれなんですけども。<笑><笑>フローページの誕生秘話と、その後についてお話しさせていただきます。お願いします。はい、私林典子と申しまして、千葉県の印西市というところに住んでいます。 えー、と今40歳で小学校1年生の娘がいて働きながら働働いいていますあ働きながらお母さんをやってます、えー、とウェブデザイナーだったり UIUX デザイナーだったりっていうところで働いてます次お願いします今回お話しするのはこの3つなんですけれども、えー、とまずシビックテックに関わったきっかけからお話をしていこうかなと思います 次お願いします、えー、っと私が Code for Japan に、えー、っと関わったきっかけというのは昨年の台風15号がきっかけでした。でこの時に関さんが Kita のサイトでこういった千葉県のサポート情報の地図を紙できれいに印刷できるサイトを作ったという記事を掲載されましてコントリビューターを 募集されてたのででデザイナーも募集してるということだったので、ちょっと入ってみようかなというところで、えー、っとコードフォージャパンの slack の方にジョインさせていただきました。次お願いします。で、まず最初の意見出しとしては左側が元々のデザインだったんですけども、ちょっと色味がよろしくないかな。という。ところで、これを印刷したらだいたい。大体赤いところは？ 黒くなってしまって黒い文字は全く読めなくなってしまうのでこれを印刷して配るということには無理があるんじゃないかなというところでコメントをさせていただきましたでその結果右側のデザインにちょっと回収したんですけれどもでそんな後ですねあ大丈夫ですありがとうございますそんな後ですねすぐにあのしびっ大丈夫ですよサミットいはい大丈夫ですサミットで それに関わっている皆さんとお会いしてここで初めて先ほどお話しされた今村さんなんかとお会いすることができましてまあ、これからも頑張って作っていこうねっていう話をしていました次お願いしますだからですね10月にまた台風が<笑>やってきてしまってですねこれはかなり甚大な被害だったんですけれども私が住んでる千葉もかなり被災しましてまあ、何か やっぱりやらないといけないよねってところで、まあ、ハックデーでこういった活動をまたさらに進めました。この時はロゴデザイン と,、えー、といわゆるインデックスページみたいなものがなかったので、インデックスページを作り、まあ、サイトの趣旨みたいなところが伝わるようなデザインを入れました。次、お願いします。で今回、コロナのサイトで、まあ、 関さんとはお知り合いに慣れてたので、まあ、林さん、ちょっとこちらのフローチャートを回収できないでしょうかっていうお話をいただきまして、分かりましたというところでお手伝いさせていただいています。次お願いしますでもうすでにあの コロナのサイトの UI、UX については、2人のデザイナーさんが FIG m a でどんどん作業を進められていた中で、私が途中から入っていった感じだったので、まあ、私は使い慣れている XD の方が操作スピードも速いし、とてもあの公開を急がれていた状態だったので、じゃあ私はちょっと XD の方で作業させていただきますというところで始めさせていただきました。次、お願いします。 で、これが大体3時間、お願いされてから3時間ぐらいで、この状態までデザインを持っていったんですけども、えっ、ー、と、裏で Figma でお二人の UI ができている中で、これを私は別画面で一人で<笑>やっていたんですが、ちょっと全体の印象と、 デザインが合ってないかなっていうところで甘くなりすぎていたのでもう少し全体の印象に近づけていった方がいいかなっていうところで次お願いします。まあ、この状態に持っていったっていうところですね。まあ、これ皆さんよく見られているんじゃないかと思うんですけどもこの状態で、えー、とここまでの作業がさらに3時間トータルで6時間ぐらい作業をしてそれで公開しました。 公開した時は、これは XD で作ってたので、SVG 画像が1枚ペタって貼られている状態だったんですが、まあ、とりあえず印刷ができた方がいいだろうというところで、えー、印刷ページを実装してくださった方が い, いらっしゃって、これが3月の5日から6日の深夜にかけて<笑>行われていて、朝見た時に、もうなんか、 プルリクが立っていて、すごく感動したんですよね。こういうことが OSS で行われるんだなということをすごい実感した瞬間でした。次、お願いします。で、その次に3月7日ですね、ハックデーで、これ、コンポーネントごとに実際に SVG 画像から実際の HTML にちゃんとコーディングをしましょうということになって、 えー、とコントロビューターの方に集まっていただき、まあ、このパーツごとに今村さんが仕切りコーディングが行われていきました。次お願いしますで残念ながらここまでのデザインはあの国のルールが変わったのでちょっとデザインをし直そうということになりあとはアクセシビリティ的にフローチャートはあの目の不自由な方にとってはとても 理解のしにくいものだったので、もう少し理解ができるものに近づけようというところで、まあ、デザインし直したという感じで、で今回は私もちょっと Figma 初心者なんですが、かなり頑張って Figma でデザインをさせていただきました。次、お願いします。で、おまけなんですけども、皆さん、あのそれぞれ フォークしてててくださっるるサイトで使われてるこのアイコンなんですけどもこのアイコンも私の方で作らせていただいて、まあ、北海道なんかすごい動きいまでつけていただいて<笑>、とても感動したんですけども、これはイラストレーターの方で作って、Figma の方に載せているという感じで、皆さんどんどん使っていただければと思います。で、ちょっと嬉しいのが、えー、とフォントオーサムさんでは、えー、と3月の23日に、 あのコロナに関するアイコンが公開されたんですが私どものアイコンはそれよりも早く3月3日には作られていたのでちょっとウイルスアイコンは勝ったぞと思っていました<笑>次お願いしますで先ほど竹貞さんからもお話があったんですけども今ちょっとえっ、ー、とお家で時間割りという。 スマートフォンベースのデザインの方をやらさせていただいてこれも Figma で一生懸命頑張って作ってますので、えーと、デザインですとか、あとはこれをコーディングするのができるっていう方はぜひご参加いただきたいなと思います。次、お願いします。あとまた宣伝で申し訳ないんですけども、今年のサミット、 おそらくオンラインで行われるんですがこちらのロゴデザインも私の方で作らさせていただいてこれは公募であの私の方から私が作ったとは言わずに公募で一般公募で募集したものなんですけどもあの選んでいただいたのでこれをどんどん使っていただいて盛り上げていっていただけたらなと思いますデザイナーとしていろいろ貢献することはいろいろありますので もっとたくさんのデザイナーの方に参加していただきたいなと思っています。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。いや、あの、ロゴ、おうちで時間割のロゴをなんか、ハックデ中にすごい速さでそうですね。<笑>びっくりしました。<笑> あ, あんまりロゴをあのスピードで作ることはないです。<笑><笑>すごいな。ありがとうございました。じゃあ次は、えー、下山さんですね。お願いします。はい、じゃあ共有やめます。こちらで共有します。お、は、願いします。は はいそれではよろしいでしょうか大大丈丈夫夫でで、ね、ですすかははいそれでは私の方からはですねちょっとグラフの話ですね、あのここまでで GitHub でのコミュニケーションの話を今村さんからしていただいて、あとフローのデザインの話を林さんからしていただいたんですけれども、私も東京都のサイトの方で、主にグラフのデザインのところに関わっていたので、その話をしたいと思います。 ですね、まず私のこちらの画面は所属現在の所属一覧なんですけどなんかいろいろやってますという感じですねはい、まあ、特にですねあの公共セクターの方でのデータ活用の支援とかをやってるんですけれどもなんかデータ使いましょうねって言ってるだけだと説得力がないのでちゃんと民間企業の方でもあのデータを使って稼げるんですよっていうのを見せつつやっていこうというスタンスでやっていますあとシビックテッククテでは実は実 横浜に所属しているというか、横浜に住んでいるんですけれども、なぜか東京都のサイトを手伝っているということになりま す,、はいえっとですね。主にこの東京都の新型コロナウイルス感染症対策サイトの方では、やっていた役割として、まあ、まずグラフのプロトタイプを作ったりとかですね、あのこれ、結構大事にし て, たのがしていたのが、ちゃんと実データを使ってプロトタイプを作らないと、そうしないと実際にこうスケール感とか、あとはあの軸の。 感覚とか見え方ってだいぶ印象変わってくるのでダミーデータではなく必ず実データを使ってまず確認するというのを心がけていました、はい。それからですね実際に実装されたグラフやあとはあの本当に細かい文章の表現とかタイトル1つとってもあの間違って伝わる可能性とかあるのでそこを結構じっくり見たりとかですね。あとはですね実際にこう グラフに使ったデータをオープンデータにするというところもやっていたので、そこも東京都の担当の方とコミュニケーションを取りながら、ちょっとこういう形にして公開すると分かりやすいんじゃないかというところで、こうデータ自体の設計のところもですね、関わっていたりしました。でただ、きょうお話しする内容としてあの、今回、Code for Japan チームとしては、東京都からの依頼で受託をしているという立場なので、最終的な意思決定は対策チームの方々がするという形なので、 今日お話する内容、あくまでもなんかあの下山個人としてはこれがいいと思うっていうだけの意見なので、はい、東京都の方の意思決定とは関係ない話ですね。個人的にデータをこういうふうに見せるのがいいだろうと思っていることをお話しする感じになります。はいえっと今日グラフの話ということで、ですねグラフの種類ってすっごいたくさんあるんですよね。基本的なこう棒グラフとか折れ線グラフとか以外にも、ものすごくいろんな見せ方とかある中で。 まあ、なかなかちょっとどれを選ぼうかなというのは迷うところなんですよね。ただ、今回の東京都のサイトを見ていただくと、まあ、基本的にもう棒と表っていう感じなんですよね。すごくシンプルに。棒グラフか、あとは表か。まあ、たまにちょっと売れ線も出てくるっていう感じになっていると思うんですねで。これはですね、あの、まあ、個人的にはちょっと凝ったグラフ作ってみたいなっていう欲もあったんですけれども、まあ、例えば、 一番最初のトップに出てくる検査陽性者の状況とかですね、これ、入れ子構造、階層構造になっているので、もうちょっとこう階層構造が分かるように見せてみたいなとか、例えば、まあ、こういうちょっとサンバーストチャートとかですね、まあ、こういうのをやってみたいなと思いつつ、まあ、結局やめたんですよね。でまあ、なぜかというと、あの今回、まあ、東京都、特に行政の一時情報を広く一般の人に向けて伝えるというサイトになるので、 やっぱりあの誰が見に来るか分からない以上、一番シンプルで分かりやすい形にする必要があると考えていたんですね。なので、気をつけていたこととして、本当単純なんですけど、シンプルに分かりやすく、あと、一覧性をちゃんと確保しようというところを気をつけていたんですね。それでですね、まあ、先ほどのチャートにしても、まあ、これですよね、先ほどの一覧性を担保っていうところででも、ですね本当は割合をこう、 円グラフとかで示したい気もしたんですけれども、まずあの数値をちゃんと一覧で見れるようにっていうところで、左のような形の見せ方になっていたというところですね。はい、このシンプルに分かりやすく知らせを確保というところをネットに置いていました、はい。そして、1つちょっとあのトピックに上がったのが、ですね解説を入れた方がいいんじゃないかとかいう話もあったんですよね。例えば、まあ、このの陽性患者の数とか どんどんこう費用ごとに増えていったりちょっとピークを過ぎたかなという感じとか、まあ、見て取れるんですけれどもあとよくよく比較して検査実績とかと比較していくと土日の、まあ、ちょっと翌日ぐらいからちょっと検査の数が減っている分土日の分が少し減っていたりとかですねいろいろこうグラフから読み取れることはあるんですけれども、まあ、これもいろいろ検討した結果まあ 解説は入れなないいいい方がいいだろうということとここになったんですねこれどうしても解説文章で書いてしまうと情報提供者側の意図って絶対入ってしまうんですよねここではあの本当に宮坂副知事からの指示としても客観的にちゃんとデータを伝えられるようなサイトを作りたいということがあったのでなるべくこの情報提供者側の意図とかが入らない形でちゃんと見に来た人が自分の判断基準でちゃんと見れるようにというような。 客観性なるべく担保したいなというところであえて解説とかは入れないという形をとっています、はい、そしてあとですねあの安易な判断基準を提示しないっていうところも気をつけていたポイントではありますあの先月ぐらいですかねちょっと対数軸グラフが話題になった時期あったと思うんですよね、まあ、この辺の動画とかも話題になってたんですけれども、まあ、これ動画の解説としてはこの対数軸の 斜め上に直線が伸びてるんですけれどもそこのプロットに乗っていたら患者数が指数関数的に増えていてどんどんこれからも増えることが予想されてしまうとただこの対数軸の直線から下の方に向かえばそうすればあの減少傾向にあるというふうに解釈はできるかもしれないんですけれどもこれ結構あの感染症の専門家が解説したわけではないので。あの 勝手に素人が基準を作っっててしまうのって結構危険なんですよね一般的なこうあの統計学的に、まあ、そういう傾向があるとか言えるんですけれども本当にこの感染症対策として対数プロットを外れたからといって安全と言えるのかどうかっていうのは専門家じゃないと判断できない話なのでこれは勝手にしてはいけないところだ、まあ、特にですねあのどうしてもちょっと長期化していてこの問題も。 あ結構一般にいろんな人不安な状況が続いている中なんですよね。そういうところで結構分かりやすい判断基準を示してしまうと飛びつきがきっちで、それでちょっとしたこう日々の変動で外れただけなのに、もう大丈夫そうだとかですね、思っちゃうのは危険だなというところで、その辺はちょっとあえて対数軸の見せ方やめた方がいいだろうとかですね、GitHub 上でも提案されたんですけれども、ちょっと申し訳ないんですけど、却下させていただいたとかですね、そういう経緯がありました。ただですね あのまあ、安易な判断基準というか、あのちょっとウェブサイトを離れたところでの、より多くの人にこう基準を示すという意味では、大阪の取り組みは面白いなと思ったんですよ、ね、あの赤、黄、青のこの信号機のような形で、今、危険な状態かどうかみたいなのをこうライトアップで知らせるっていう方法を取っていたんですけれども、これ、なかなかいいなと思ってましてあの、ウェブサイトを普段見ないような人でも、ちょっとなんでしょうね、状況を共有できるというか。 そういう効果も出てくるかなと思ってるんですね。これ結構あの各都道府県とか地域の名物でやったら面白そうだなと思ってまして、まあ、横浜だったらなんか本当ローカルネタなんですけど、ひょうちゃんとりあえず大きくして光らせておいたら面白いかなと か, なんか考えてたんですはい。まあ、なんか各地域でいろんなシンボル光らせたらいいかなとか、ちょっと考えてますまあちょっと脱足でしたが、まあ、あとほのちょっとあの気をつけていたポイントとしては、 所見見のの人にちゃんんとと伝わるるるかっってていうのがでですすすすね結構落されたたりりだ特にですね行政側の方はもちろんその対象について深く理解しているので、まあ、どんどんあの専門用語とかも省略して使っちゃったりするんですけれどもどうしてもサイトを見に来る人は対象について詳しくない人がほとんどなので結構本当に気をつけて見ていないと全然伝わらない表現になっていたりあとは誤解を表現になってしまったりということはあるんですよね。 これもですね情報提供者側としてはすごく気をつけないといけないポイントで、例えば専門用語で今回、の陰性確認とか出てくるんですけれども、これ結構混同されるのが、検査の時に陰性で判定が出た人の数ではなくて、陽性になった人が退院する基準として、2回連続で検査で陰性になったら、陰性確認完了っていうステータスになって、それがカウントされてるものになるんですよね。とかですね結構専門用語でだいぶ 字だけ見たら誤解するようなものっていうのがあるので、そのあたりとかあの、ちゃんと気をつけないといけないポイントになりますよね、はい。あとはですね、これもちょっと細かい話になってくるんですが、たとえデータが合っていても、見せ方によってミスリーディングつながってしまうっていう例はあるんですよね。これですね、あの皆さんこの2つのグラフの違いって分かりますかねこれあの4月の あ3月の上旬、3月15日ぐらいの時点でのグラフなんですが、これ、もちろん県が都道府県違うので出、出ている数字は違うんですけれども、実はあのグラフの作り方で圧倒的に違っているところがあるんですよ。分かる方がいたら、あ今、チャットが見れなかった。そうですね 惜しいです、ね、ちょっと週ごとではなくですね、ただあの着眼点あってます。これがですね、あの日付のスケールが違っているんですよね。はいまあ、これちょっとあの実際に全部数値が、日付の数値をってないので分かりづらいかもしれないんですけども、左は日付が全部あの1日ずつのスケールになっているんですが、右は0人だった日がスキップされてるんですよね。そうすると、どうしても見え方として間違いではないんですが、 毎日患者が出てているるように見えてしまったりすすんですね、まあ、特に初期のまばらにこう陽性患者が出ていた頃だと、こういうちょっとかなり陽性患者がいっぱい出ているように右のグラフだと見えてしまったりとかですね、まあ、こういう本当に細かいポイントなんですけれども、ちょっとしたミスリーディングにつながることがあるので、結構細かく見なきゃいけないポイントだったりありますね。こ、まあね、この辺りであのちょっとこれも 3月ですかね、海外のブログで出ていたものですごくいい記事があったんですけれども、あのビズレスポンシビリティ、違う、そうですね、ビズレスポンシブリですねあの、責任ある可視化っていうふうに私はちょっと訳したんですけれども、まあ、本当にデータの可視化って、すごくある意味、暴力的になる時もあるんですよね。あの間違うと本当に ある側面だけを切り取って見せることになるのでやり方によってはすごく乱暴な見せ方になってしまう間違いになる場合もあるとそうするとあのここでグラフあのブログで言われていたのは、まあ、あなたが作ったグラフを公開しないという選択肢も考えた方がいいかもしれませんということでもう本当にこのちゃんと伝わる か, とか特にこの人の死に関わってくるようなデータなのでものすごく慎重に扱わなきゃいけないというところがもう今回本当に神経を使っていたところですね。はい これはあの、いろんなデータにも入れると思うんですけれども、本当に気をつけなければいけないところだとうですね。あと、ちょっと時間も迫ってきたので、あの、オープンデータ化についても結構悩んだところがあったんですね。え特にですね、結構、まあ、不安をあるような見せ方とか、専門家がいない中で無責任分析してしまう例とか結構散見されたので、そうすると、ちょっと一時期、もはやこれオープンデータ化しない方がいいんじゃないかなとも思ったんですよね。ただ、 あのまあ、結果、いろんな見せ方出てきたんですけれども、結構ですね、間違った解釈とかしてるような、例えばツイートとかあっても、いや、これは注釈をよく見るとこうでしたよとかですね、結構賛否両論発生して、ディスカッションが活性化されてる部分もあるんだということに気づきまして、まあ、結論として自分の中では、まあ、特に今、成長段階なんだなと思ってるんですよね。あのまあ、こうやってちゃんと数値でいろんな状況を確認していくっていうのに、まだ全体的に慣れてない段階だと思ってるんです。 なので今回のことで結構成長の機会になると思っていてこうやってデータを広く共有してちゃんとみんなで同じものを見ていくっていうのをだんだんできるようになってくるのかなだんだん正しく使えるようになってくるかな と, ちょっと期待をしているところですね。はい、最後にですねあの、まあ、データを見るときに特に気をつけておきたいこと3つというのをお伝えしたいんですけれどもまず1つ目がですね更新日は絶対確認した方がいいですね。 結構あの古いデータで議論をしてしまうっていうことがうっかりあるので、まずいつ更新されたものなのか、あと更新頻度もですね、結構更新頻度全然空いていて、あまり系列を追っても意味がなかったとかいうこともあるので、これを確認したいポイント1つ目ですね。あと2つ目は注釈をちゃんと読まないといけないっていうところですね。結構データがどういうふうに取られたかとか、どういう前提を置いて取られたデータか、結局 いろんな複雑な現象がある中でデータって一部を切り切ったものでしかないのでどう切り取られているのかっていうのはちゃんと確認しなきゃいけないポイントですね。そうしないと解釈が間違ってしまうことがあるということになるんですねで。あと3つ目がですねちょっと複雑なんですけれどもあのデータに現れていない情報は何かっていうのを常に意識したいなと思うんですね。あの注釈のところと一緒でどうやってデータが取られたかとかやっぱりある一面が切り取られているので 今このデータに見えることは何であって、でデータに見えていないことは何なのか、それを意識しておくと解釈の時にちょっと間違いなくて済むかなというところですね。はい、この3つぜひあのデータを使う時に押さえていただけるといいなと思ってます。はい、というわけでですね、あの最後にですね、ちょっとだけ行動保育マの話もするとですね、あのぜひ遊びに来ていただきたいと思います。 あのちょうどですねちょっとコロナサイトとかの運営疲れとかになったところであの綺麗なお花畑の写真とかですねあとはちょっと美味しいものを食べに行くためにテイクアウトマップ作ろうとかですねあのいろいろわきあいあいと作ってますのではいあとあのデータにこだわったミスな議論とかもしたい方もしいたら横浜の方でできますのではいぜひこちらもご参加いただければと思いますはいそれでは私の方からのお話は以上になりますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。 じゃあ質疑応答ですね。さっきの、えー、この3つの、えー、プロジェクトについて質問がある方は、ぜひチャットからお願いします。88、88っていっぱいある。これ何なんだろう。これは。パチパチ。なるほどあ、なるほど。<笑>なるほど<笑> 質問なんかある方は最後の例とかは特に更新日が1週間違うだけでももう全然違うデータですもんね。結構対策サイトグラフによって更新日が違ったりする場合があるんですよね。どうしても行政側でのデータの収集のタイミングとかで遅れる場合があってでそれを同じ日と解釈して。 この日はこんなに検査数少ないのにこんなに患者数多いのおかしいとかたまにツイッターで言ってる人いるんですけど、うんはい、ただ更新率が実は違うんだっていうのをですねそうです見ていただきたいところですあ古田さんがデータに訂正があった場合の対応ってどうしますっていう質問ですねあ<笑>そうですね あ, そこそこそこあのあうんっていうかまあうん さやこさんにも聞きたいところなんでしょうけど、えっとですね、実際にサイトに間違った数字が反映されるっていうのは、結構何度かありましたね、はいもうそれはもう急いで直すしか<笑>ないんですけどあのあの、東京都の発表したデータがこっちで間違ってるっていうのは、もうこっちは修正するしかないんですけど。 あのまあ、この間もありましたけど、その報告漏れの件はあのー、やっぱりすごい私たちも話し合いました、どうやって表現するか、この報告漏れ文をどうやってグラフ化するかっていうのは、ものすごい話し合いまして、で結局、単純棒グラフで見せるという結果にしました。ち、はい、ちょょっっととこれ以上は<笑>ごめんなさいちょっと 答えられないですありがとうございました。ありがとうございます。あ、石井さんから林さんに、デザインって終わりがないんですかどのあたりでよしとしています か, のかどのあたりえっ、ー、と、ハッカソンだと時間が限られているので、その時間でアウトプットできるものをなんとなくぼんやり考えて取り組んでるっていう感じですね。ただ、なんだろう、多分。 だいぶ慣れてるので、私なんかはちょっと早いのかなってところは得してると思ってます。めちゃくちゃ早いですからね。<笑>あ、陣内さんから、えー、スラックへの質問の天気です、えー。下山さんですね。COVID19、えー、関係で保健所から県庁への情報伝達が FAX が使われているということが報道されています。これは 行政の中のことであり、市民参画ではないかもしれませんが、コードフォーカーの貢献できることはあるでしょうかっていうのを、しもいます点がですねあの、私が把握している限りで、何とかしようという取り組みはあるんですよねあの。厚労省側の方でシステムを整備したりとかが今進んでいるところで、ここは徐々に改善されるかなと思っています。あのまあ、特にですね ただ一番やらなくてはいけないのがこう都道府県経由での報告義務となんか国の方への報告義務とあと他にもこういろんなこう医師会とか学会とかいろんなものが結構システムが乱立されてる状態があってそれをなんとか一元化しないとあっちにもこっちにも報告しなきゃいけないっていうことが結構起こっていそうなんですよね。思いいすねここれちょっとととシビックテッククテ側かかからというのががなかなかアプローチが難しいところでは あるんですけれどもただそうですねあのいろんなやり方を提案していくっていうのはできるかなと思うんですね、まあ、少なくとももしかするといろんなシステムを作っている方にとっては一元化するとか連携するっていうのが頭にない可能性もあったりあとは連携を前提とした設計にしてない場合があったりするのでもしちょっとでもそういうデータに触れると か, か, かる機会が情報に関わる機会があったら ちょっと連携前提の設計にしておこうとかですね、そういうのをあのいろんな経由で提案していただけるといいのかなと思っています、はい。ありがとうございました。ありがとうございますじゃあ、えー、このくらいですかね。そうですね。じゃあ次は、えっと、アンカンファレンスのテーマ決めをしたいと思います。 えー、っと、っとっアンカンファレンスのテーマを集めます。さっき集めるって言わなきゃいけなかった。<笑>あの、アンカンファレンスっていうのは、あの、さっきも説明しましたけど、議題を参加者側が出して、それについて参加者側で議論するっていう形式をとるので、えー、今回はまあ、ここほど議題を集めて、えー、そこで えー、分出してテーマを決めて議論をしたいと思います。じゃあ、竹澤さん。あはい。書きますよ。書きます。あ、うん、山本さんのこれは質問かな。タスクの分担、タスクの分担ってどうやってますかっていうの、これは、えー、今村さんかな。 ち<笑>質問があっテーマテーマの提案が山本さんのじゃあこれはアンカンファレンスの議題に入れたいと思いますあこれをあれか更新しないとあれだね反映されないやつ今上がってるのとあがてはい、グラフについて タスクの分担について、うん、可視化関連グラフについてっていう感じですかね可視化とは多言語カフェ、うん、多言語カフェもありますねも結構出てますねそうですねテーマあそのテーマのあれかタスクの分担はいろんなコミュニティの話ですね なるほどこれはとがすごく遅いもう5個ぐらい集まってますね。 1、えー、つ目がチーム開発でのタスク分担2個目がデータの見せ方3つ目が多言語カフェで、えー、可視化関連っていうあデータの見せ方ですこの withCOVID-19 のパラダイムシフト テクノロジーとの付き合い方はパラダイムシフトってことでなかな。この4つぐらいで大丈夫そうですかね。4つでいきますか。大丈夫そうですね。あ、なるほど。えっと、YouTube ライブを今見ていただいている方に、 あのこのアンカンファレンスは、ズームで行うので、これで YouTube ライブが終わっちゃうんですね。ですからその、その、アンカンファレンスに参加したい方は、ぜひ、ズームに来ていただいて、まだ、えっと、参加者が47人なので、あと50人ぐらいは入れると思います。なので、ぜひ参加してください。 ですね、じゃあこの4つの議題でアンカンファレンスをしたいと思いますそうするとそうするとですねこれは番号で名前を変えてもらう感じで大丈夫ですか竹澤さんはいはいえっと今4つあるのでそうですね自分の名前のところもリネームをしていただく名前の変更をしていただくときに 例えば、今私だったら、こんな感じでですね、あの自分の名前の先頭に数字のとアンダーバーを入れてもらうと、あ1の部屋に行きたいんだなっていうのが分かるので、こんな感じで、自分の入りたいところを、はい。名前は自分のあの、画面の右上を押すと、3つの点があるやつを押すと、名前の変更っていうのがあるので、そこからお願いします。 じゃあ、とりあえず、あれ、ここはどこか。じゃあ、ちょっと今、名前を変えてもらって、そしたら、陣内さんに。そうですね。あと、YouTube で見ていただいている方で、PTX のチケットをすでに買われている方は、PTX の方に Zoom の URL あるんですよね。はい、そうですね。なので、そこから Zoom に。 100人までは入れるので<笑>先着で<笑>、はい、まだ大丈夫だと思うのであ集合写真は1回あれですね戻ってきてからってことですね<笑>アンカンファレンスが終わった後にもう1回集まって集合写真って感じで大丈夫ですじ<笑>あええー、陣寺さんちょっと いやま、名前が全然そんなにリネームされていないのでれてない言語カフェが青木さんしかいないんですがあれあ俺俺多言語カフェ3番三番で名前の変え方だけじゃもう1回名前の変えっ、ねうんえー、と自分 の, あの顔面にカーソルを当てていただくと右上に青い背景に 白い3つの丸が出てくるので、それを押すと、名前の変更っていうボタン、メニューが出てくるので、それを押して、一番最初に番号を入れてもらえれば大丈夫です。はい、じゃあそろそろいいですか ね, いけますかねはいちょっとちょっと 今招待を送じゃあ、招待を送ってるので、順次、ブレイクアウトルームに移動していってください。<音楽> なんか講義の意味で言うと、会話ー関すの特徴にまあ参加もしくは知ってくれるっていうことを聞いて、なんかポジティブな介護の情報をくれるきっかけとか、なんか介護の問題を考えるきっかけとか、なんかそういうものに繋がるのかなっていうのをなんか思って。 と今す、一応名前の先頭に番号を書いてくれた方は、全員割り当てています。<音楽>もし何かわからない方いたら、声で言っていただいても大丈夫です。 えっと、すいませんが、はいはい、これから、このセッションの後、また何 か, ありますか、ね。また最後、はい、うん、そうです。集まって、ちょっと共有して終わりって感じです。うん、ああ、わかりました。はい。すいません。まだ、体温時間、うん、ご飯の時間なんで。<笑><笑> は, い、<笑>はい。はい。ありがとうございます。ありがとうござ い, いたしますい。楽しかった。勉強になりました。よかったです。また。はい。また。バイバイ。バイ。ばいばい <笑>はい、またね。YouTube ライブのイブ配信で YouTube いつまで？<笑>いや、ライブ配信を終了を今押したんですけど。ごめんなさい。今切り替えました。 あれあれ出てない音出あ聞 こ, 聞こえてる聞こえてるなんでだろう今オッケーオッケー終わってますあれ YouTube あ YouTube 終わりました